皆さんどうもこんにちは、アフタービートミュージックスクールギター講師の瀧澤でございます。なんとなくエフェクターを買ってみました。そしたら思ったよりも、思った以上にでけえっていう、なんかこのエフェクター。えー、箱の側面に書いてあるとおり、ボスの RC、RC300 というルーパーですね。なんかルーパーのエフェクターを買ってみました。 なんで買ったかって聞かれるとわかんないって感じなんですけどなんかの、なんとなく、なんとなく買ってみました。5万円くらいしたんですけど、なんとなく買ってみました。高えなって思いながら。でも、まあ、ルーパーの、そのボスのルーパーの一番いい機種とのことなんで、まあ、どんなものなんだろうなと。あんまりルーパー使ったことないですし、僕の今までのルーパーってこのホットーンのウォーリーしかなかったので、あちょっとこの一丁高機能なルーパーとはどんなものか、ちょっと使ってみたいなみたいな興味があって。 えー、ちょっと買ってみたらなんですけれども、思ったよりもでけえというか、その出す場所がねえというところに今ちょっと困惑しております。えー、普段はカット編集したいんですが、ちょっとこの動画はカットしまくりな感じでいこうかなと思います。とりあえず今からカットです。ちょっと開けます。カッターがないと無理ですね、これね。カッターでテープをちゃんとこう、ね、このまま切っていけば。 なんかこうスムーズに焼くはずって感じなんですけども、なんかこのプチプチとこのテープの色がなんかこう溶かしてしまってどこにテープがあるのかがわからねえっていう、まあ、そ発生なエムもありつつだんだん面倒くさくなってきました。もうぶた切ったよ。せーせーせーせーせーせーせーせーせー。おやおや。すげえな。<笑>こんなでかいんですね。まあ箱を開けたらもうちょっとちっちゃいのかもしれないですけれども、なんか写真で見る感じよりこう全然なんか。 なんかこのサイズ感が、なんか、はるかに量駕している、私の想像をはるかに量駕している。まあ、ちょっと開けてみましょう。よいしょっと、開かない。よいしょっと、よいしょっと、よいしょっと、よいしょっと、よいしょっと、っとっとはぁ、あ。ちょっと汗かいてきたぜ。えー。 プリースオープンディスサイド。こちらから開けておくのが、とのことなので、このままテープを切って開けていきましょう。では、ああ、ルーパーです。やっぱりでかいっす。こんなでかいんですね、これ。なんかこのビデオカメラで見ると、結構、驚愕のサイズじゃないですか。 実物で見ても結構驚愕のサイズです。まあ一応このスペーサーというか、この遊び部分を設けるために、この箱は一回り大きくしてあるといえども。物 も, も結構でかいですね、これ。そこそこ重量もあるし、これ大丈夫、大丈夫かな。ちょっと取り出します。うお。じゃけん。あ、でもこうしてみれば、ああ、段ボールを置く場所がね。いや。 よしでまあこんな感じです。えっ、ー、と緩衝材とアダプターと。てからアダプターちっちゃいっすね。普通の 9V で動くみたいです。すげえ。こういう大きい機材とか、なんかすげえでっかいアダプターを想像したんですけど、普通の 9V で動くみたいです。 で、これがその本体とあれ説明書とかあった説明書で保証書がちらちらとついてこんなんみたいですでけえ普通にでどうしよう足元に置いてピクチャーインピクチャーとかすればいいんですかねちょっとセッティングをします というわけで、えーと、セッティングが終わりましたので、えー、とちょっと画面のズババ バ, バンと足元をお見せしながら、えー、と音を鳴らしていこうかなと思います。ちょっとセッティングだけでちょっとヘトヘトになってしまいました。えー、と今、エレキギターから直接このループステーションの方に行って、でこのメインのアウトプットから直接ホットランプの方に行ってっていう感じです。で、今、えーと、コンセントが入っているので、このまま電源ボタンを入れれば電源が入るかと思うんですけど、入りました。 ープステーション RC300 なんとかメモリーエンプティーと出ております。音が鳴らねえ。音が鳴らねえのは多分こっちの問題。マスターっていう項目があるんで多分これを上げると鳴る か, かと思いきや鳴らない。リズム、トラック、メモリー、インプット。オグジュアリーインストゥルメンタル、インストゥルメント、 マイクとあるのでこのインストゥルメントを上げると音が鳴るなりましたでこれで音が鳴ってるのでうと多分これでペダルを踏んでいけばいろいろ録音ができるはずはずなんですけれどもちょっとクリントーンっぽい感じにして ペダルを踏んでみましょう。トラック1、オン、レックボタンが点灯しております。で、もう一回押すと、録音 OK です。で、今はまだ赤いランプが点灯しているので、多分これオーバーダーブ、オーバーダーブができるということなんでしょうね。 <笑>なんだこれ<笑>。で、消す止めるときはストップボタンを押すと止まって、もう一回タップすると、こっちからいやいや流れ出すと、ギターの音が流れ出すと、まあ、そんな感じでございます。で、ストップボタンを長押しじゃないか、こっちを長押しすると消える、消えない。あっ、でも。 重ね録音したやつが消えているから、これは多分こっち長押しでアンドゥーなんでしょうね。じゃあ、ストップ長押しで消える。消えたこれは多分消えた。エンプティー、イエス、エンプティーで出てます。勝ったぜ、消えたぜ。<笑>で、ちょっと普通にやってみましょうか。はいえー、と踏んで録音します。 ちょっとずれてるああ、ちょっとずれてるんで、ちょっとやり直しましょうか。難しいっすね、ルーパーって。ワン、ツー、スリー、フォー。いいでしょう。ちょっとずれてますけども。で、このあとック2になんかまた入れると。 このまま横にダウンでこれで中を引くと。 オールストップペダルを押すと、まあ、全部止まると、まあ、こんな感じみたいですすごいっすねなんかインプットレベルはオグジュアリーインストゥルメントとマイクって3つあるということは3つの系統を同時に入力してそれぞれインプットレベルを調節できるってことなんですねでこれトラックのこのフェーダーつまみは多分これそれぞれの音量ってことですよねこれをいじると 音量をいじれると・・・。すげえっすねたぶんか、ね、多分エディットボタンを押すとな ん, かなんかできるんでしょうけどもちょっとこれはわかんないのでちょっとこれはほっときましょう<笑>でちょっとわかんないですけれどもこのループ FX ボタンをオンにするとヘイッオ なんかトランスポーズのところにランプがついているからなんか音階が変わっているかと思います。<音声>ってことはこのループエフェクトボタンこのボタンを押す と, うとなんかこのランプが変わっていろんなエフェクトが選べることになると思いたいけどそんなこともないこれを長押し。勝った。あっでも違うかどうするんだろうこれをモジュレーションにするためには。 どういう操作をすればいいんだ、これは。これが違う。これ、違う。えっ、ー、と、とりあえずこれを。あっ、変わった。これですね。トランスポーズ、フランジャー、フェイザー、パン、トレモロ、スライサー、ベンド、コーラス、えー、ロボット、ロボットロボットフェモー ル, フェモールえ ?GT ベース板からベースに。おじゃあこれをやってみましょう。セイ オクターバーでね、オクターバー<笑>他にもちょっとやってみるとすると・・ベンドスライサー。 で、ございます。で、このタップテンポっていうのはここのテンポがずっとテンポを割り出してくれてるんで、たぶんこれ、僕の演奏からなんか自動的にテンポを割り出して同期してくれてるんでしょうね、たぶんなので、このドラムリズムか、リズムをオンにするとこんな感じでリズムを流れるとで、ドラムにもこのスライサーの。 クトがかかると。<笑>こんなここともでできるみたいです。この FX ターゲットメインアウトトータルっていうのは多分これ全部にかけているってことでしょうね多分これをこのモジュレーションとかなんかろ々と違うかどこだろうこれだ違ううーちょっとやり方がわからねえどう言ってやるんだこやんかまあこれをいじるとなんかいろと変わってくるような気がしますあ変わった これをいじるとトラック1だけにかけたりとか、トラック3だけにかけたりとか、そういったことができるような気がします。まあ、なんとなく使い方が分かってきましたけれども、なんかまだまだ深いところがありそうな感じがするのでちょ、もうちょっとこの使い方を熟知してからちょっと紹介させていただこうかなと思います。とりあえず RG300 買ってみた方がいいけども、使い方が全く分かんないぜへいへみたいな感じでございました。でも開けてとりあえずざーっと触ってみるだけで、なんとなく基本的な使い方が見えてきたので。 まあ、結構良心的なエフェクターなんじゃないのかなと思います。なんかこう、テンポの割り出しとか、なんかこのエフェクトのかけぶりとか、なんかその辺にすごいいろんな機能が詰まってそうな感じがするので、ちょっとその辺を解明したらまた動画を作ってみようかなと思います。そんな感じでまた違うところでお会いいたしましょう。イエーイ RC300 買っちゃったぜ そんな感じでさよなら。<笑><笑>